本省ではやはり独裁国家に憧れているのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。昨年秋頃からずっとポストムンジェイン論が盛り上がっている韓国ですが、選挙戦も佳境に入り、ムンジェイン後の韓国に話の焦点が移りつつあります。その過程で、 5年間の独裁ぶりが色々と暴かれつつあるムンジェイン。人事の面でも散々やりたい放題だったようですが、一体どれほどの悪行を重ねてきたのでしょうか ?2022 年1月27日付、東和日報からの引用です。次期政府がデジタル大転換時代に適用するには、まず大統領府が行使する人事権の範囲を、 現行の約3300 600 700かから600かららに減らす必要ががあるという提案が出された。大統領が任命できる公職者リスト、韓国版プライムブックを作成し、大統領の人事権が無限大に拡張されることを阻止しなければならないという主張と同じ脈絡だ。行政安全部第一次官を務めた、韓国ガバナンス革新フォーラムの ソ・ピルオン理事長は26日、韓国政策学会国会立法調査所の主催で開かれたセミナー、政策大転換に向けた国家革新戦略で、未来の環境変化に対応するには、公職人事の内閣自立性を強化しなければならないとし、このように提案した。専門家らは、政治、社会、経済、環境の 急激な変化に対抗して政府に必要な最優先の能力に問題解決力を上げた。問題解決型政府を作るには、長官が省庁内部の職位人事権を行使する内閣自立性の強化が専決要件だと祖氏は指摘する。祖氏は大統領府の人事権があまりにも大きく、長官の自立性がほとんどないため、 政府の専門性も確保されないとし、大統領府人事権の縮小を代案として提示した。また、大統領府が任命権を行使する職位を、現在の約3300個から、1級以上及び政務職約200人、公共機関役員約200人、委員会約200人など、600から700個に縮小しなければならないと指摘した。 とのことでいかがでしょうか。やはりどの国でも人事権、任命権は権力の象徴なのですね。大統領が人事の面で一定の権限を握るのはある意味で当然なのですが、仮にも民主主義国家を名乗る韓国でこれだけ多くの人事権が集中しているとはちょっと驚きです。形の上では人事権、任命権は 大統領府に委ねられているという言い方になっていますが、結局はその気になれば大統領がいつでも独裁者になれるということですから、よく考えれば恐ろしい仕組みになっています。もっとも大統領府の強すぎる権力体系は今に始まった話ではありません。韓国では国家構造として大統領に強い権力が集中するようにシステム化されており、 特に人事権については他の国よりもかなり手厚くなっています。しかしながら、キム・デジュン、ノムヒョン、パク・クネなど歴代大統領は人事権の行使に関してはむしろ抑制的であり、いわゆるトップダウン型で、有無を言わさず役人の人事を決めてしまうようなことは避けてきました。それは単純に国民への人気取りという側面もあるのでしょうが、 大統領の職にある者にとって、権力を振りかざすことの恐ろしさを知り抜いているということでもあるのではないでしょうか。一方、ムン・ジェインの権力に対するスタンスは、それとは正反対です。特に、人事権、任命権については、積極的に行使しており、国内の専門家からもすでに、権力の暴走として警告されています。 文在寅の人事権行使の特徴はズバリ、徹底した敵潰しです。国防部、外交部、法務部と、韓国の中枢とも言えるセクションのトップを、ことごとく左派政権べったりの人材に交代させ、大統領の指示、命令が直接通りやすい環境を整えています。さらに目に余るのが、検察の解体です。検察当局が、 自分に都合の悪い記録を握っていると知るや否や、ムンジェインは司法改革という名の検察解体に着手。検察組織そのものを大統領府直下に置き、いわゆる子概にすることで敵対勢力を潰そうとしたわけですね。大統領がよりによって司法に直接手をつけるというのは民主主義国家ではあり得ない暴挙と言えるでしょう。ちなみにムンジェインの 権力乱用については韓国のジャーナリスト、オ・ソンファ氏も著書、韓国、反日民族主義の奈落で警鐘を鳴らしています。身の回りにイエスマンばかりを揃え、敵対する勢力を権力という武器によってことごとく潰していく。まさに独裁国家、北朝鮮のやり口ですよね。そうです。ムンジェインはこの5年間ずっと韓国を 限りなく北朝鮮に近い極左国家にすべく、切々と奮闘してきたのです。政治面、軍事面では北朝鮮のような独裁国家を目指しつつ、経済面では中国のような共産主義的資本主義へと近づけていく。ここ数年、レッドチームへの系統が顕著であることを考えても、ムンジェインの思惑は明白です。ついでに、 アメリカには適当に媚びを売っておいて、本当に困った時には守ってもらおうという魂胆なのでしょう。そうした体制を整えるためには、反発分子は邪魔ですから、人事権を限界まで掌握し、稲みを利かせる必要があるというわけですね。景気対策、雇用対策では、トンチンカンな政策ばかり連発しているムンジェインですが、政治的危機を察して、自分の身を守る能力に関しては、 天才的なのかもしれません。そうピルオン理事長の指摘は、独裁者と化したムンジェインへの警告であると捉えることができます。暴走した権力はいつの日か必ず腐敗し、国家を破綻させます。ムンジェインの権力依存体質が次期大統領にまで引き継がれれば、韓国はいよいよ本当に独裁国家への一律化から引き返さなくなってしまうでしょう。 その意味でも2022年の大統領選挙は韓国の命運を握る大きな分水嶺と言えるかもしれません。まあ、韓国国民が北朝鮮のような運命を受け入れるのなら日本としてはもう何も言えないのですが。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。